舞い伝説見てくださる皆様を舞いの世界へお連れいたします。それで上がっていただきましょう。オレンジの皆さんです。どうぞ。皆さん、皆さんこんにちは。ここ浜松で活動しておりますオレンジと申します。踊れることに感謝して精一杯踊ります。どうぞよろしくお願いします。 それよりご覧いただきますが、浜松三日日に伝わる物語の伝説、無えの物語。それでは参ります。闇夜、雷光を走りて、恐れ。 訪れる「平安<音声>、えー、の夜清水滝の御一人」雲のね。現れ 「この痛み誠に生き死」「我がま